平成30年12月7日、第20回米食味分析鑑定コンクール国際大会で、国際総合部門と都道府県代表お米選手権部門でそれぞれ金賞を獲得した中山さん親子が、阿蘇市役所を訪れて佐藤阿蘇市長に金賞受賞を報告しました。市長に受賞報告に訪れたのは、 阿蘇市高原の農業中山道也さん北斗さん親子で、まず阿蘇田園空間博物館の山本理事長が喜びの報告を行いました。中山さん親子は先月二十六、二十七日の両日、岐阜県高山市で開催された第二十回米食味分析鑑定コンクール国際大会に。 丹精込めて栽培したピカ丸を出品して、北斗さんがコンテストの最高部門である国際総合部門において金賞を獲得しました。また、父親の道也さんは、都道府県代表お米選手権部門で初めて金賞を獲得しました。米食味分析鑑定コンクール国際大会は、米農家にとってはお米のオリンピックとも呼ばれ、 新米のうまさを競う国内最大のコンクールで、今年はおよそ5700の出品がありました。中山さん親子はこの大会で過去にも金賞を受賞していますが、同じ年に違う部門での親子ダブル受賞は非常に珍しいということです。中山さん親子は受賞の喜びと今後の抱負について次のように話しました。 えっと、今回、狙って総合部門に入れるように作ったので、入れてすごい良かったし、お父さんも一緒に金賞取れたので、ほっとしてます<笑>だからまた連続で取ることで、さらにそのアソシの米っていうのを PR していけたらと思ってますけど。